よろしくお願いします栃木県神奈市から参加の聖夜です五千援よろしくお願いします礼 聖夜の騒動心意気ハッ 誇りを胸に道の先へ Thank、you 大勢のの、お客様に感謝の礼さあ力強い熱いパフォーマンス見せてくれました地元栃木県鹿沼市からせいやの皆さんでしたありがとうございました<笑>さあ下野さこ湖夜市祭 2022BP